皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月6日、今週の達人クエスト宝珠ガチャは不発に終わりました。残念です。などと言っていたら、久々にバトンちゃんがやってきました。今年はどんな1年だったかというのが、今回のお題らしいです。今年もいろいろありすぎたので、急に言われても回答がまとまりませんね。しばらくお時間をください。